津山市代表として注目の中学3年生ドルーリー・シュエーリ選手が出場し、区間新記録の回想で観客を沸かせました。岡山県の市町村地区対抗の晴れの国岡山駅伝。3年ぶりの開催となった今回は24チームが参加し、中学生、高校生、社会人のランナーがたすきをつなぎます。 津山市の3区を任されたのは鶴山中学校3年のドルーリー・シュエイリ選手。今月の都道府県大港女子駅伝に岡山県代表として出場し、17人抜きの走りで大きな注目を集めました。5位でタスキを受け取ったドルーリー選手は、スタートでつまずきかけますが、その後は安定した走りを見せます。 宮古王子でも披露した大きなストライドと美しいフォームでぐんぐんスピードに乗ると、岡山の観客も魅了します。3区の3を、これまでの区間記録を10秒更新する9分40秒で駆け抜け、順位も5位から2位に3つ上げました。KSB 瀬戸内海放送。ドルーリー、地元でも区間新、晴れの国岡山、駅伝。 15日に全国都道府県大抗女子駅伝の3区3キロで17人抜きと区間新記録の改装を見せて注目を集めた岡山鶴山中3年のドルーリー守衛里が29日県内の市町村大抗形式で競う晴れの国岡山駅伝岡山市内9区間42195キロに津山市代表として出場 中学女子区間の3区3キロで区間記録を更新した。5位でタスキを受け取り、従来の記録を10秒更新する9分40秒をマーク。チームを2位に押し上げた。トップが見える位置で3人抜けた。一つでも順位を上げられたのでよかった。都道府県大抗駅伝後、雪の影響であまり練習できなかった中で、まずまずの結果だった、と振り返った。